どうもこんにちは、えー、今回はです、ね、100均ダイソーの商品を紹介したいと思うんですけどもこのチャンネルではですね過去にいろんな100均の商品を紹介してきました。言ったらですね新しい商品が出るとすぐ紹介してたようなところがあったりするんですがだんだんとですねキャンプを重ねていくと、まあ、100均で済むものは100均でいいんですけど100均じゃやっぱり無理なものっていうのも出てきましてちょっとこれは厳しいなというものに関しては、えー、紹介するのをやめるようにしてきました。 そんな中でですね今回100均の商品を紹介するということなんですがこれはねすべてダイソーで購入したものですまあ不要なものであればねいらないかなと思ってたんですが実用性があるもの当分使えるものということで今回は選んでます購入したものとしてはですねまずホットサンドメーカーこれは1000円のものですそしてガイロープこれは4点購入しました卵ホルダーが1つにカッティングボードが1つ そしてまな板が1つに寝袋が1つとなってますじゃあまあどんどんね開封していきたいと思うんですがまずはこちらホットサンドメーカーカですこれねだいぶ前から気になったんですが誰かのねレビューとか見ようかなと思ったんですがそれよりも自分でレビューした方が早いやと思ったんで今回これを買ってみましたさあどうだろう見た目は普通のホットサンドメーカーですね ここもちゃんとロック式になってるあなるほどこういうやつか分離できないタイプですねこれ普通ねホットサンドメーカーっていう と,、えー、とまずここがありますよねでここ一つのフライパンとしてて使えて こっちも、ね、外れてもう1個のフライパンとして独立するもんなんですがなるほど<笑>一体型かあそういうことうんそうかまあどこにもねあの分離式とは書いてない書いてないですね書いてないからまあそんなもんか。 まあまあま あ, あホットサンドメーカーとしては一応使えるんでしょうきっともの自体は一応多分フッ素加工されてるんじゃないかな違うのかなやばいなんかすげえ不安になってきたあ一応ですねフッ素樹脂加工って書いてありますねまだから多分大丈夫でしょう大丈夫と信じたいまあまあこれはねまた後で料理で使ってみたいなと思います さあ次にこちらなんですが、えー、ガイロープ、えー、これはですね、タープを張ったりとか、テントを立てるときに、ロープがね、足りなくなることって結構あると思うんですよ。あとはね、色が気に食わないとかっていうことがあったりすると思うんですが、結構なんか、今の流行りの色っぽくないですか、これ、ダイソーもこういう色を出すようになったんだなと思います。前も僕でででですすすねねダイソーでローロプ買っっっったたたことあるんですよあるるんんんよけど確かか、ね、か真っ白だったんじゃなかったかな 真っ白でなんでこの色にしたんだろうっていう感じだったんですがえ今回はねカーキカーキでまあちょっとカーキ単色ではないのかなちょっと黒っぽいところも混じってるようなまあそういったカーキでこちらがえサンドカラーっぽい感じなのかなサンドカラーっぽくてなんかあのよくあるあの蚊の模様みたいになってるやつそういった色になってますでこれをね今回はね4つ買ってきましたっていうのがあのワンティグリスのね えー、僕、ロックシールドっていうのを使ってますが、えー、そのロックシールドとか、あとまあ、普通のタープとか、使うにあたって、まあ、単純にですね、ロープが足りないっていうのと、えー、違うものを組み合わせて使ってるので、えー、色の統一感が取れてないっていうところがありまして、まあ、色味はね、これとこれで違うんですけど、まあ、サイトとしては結構統一感出るのかなと思いまして、えー、今回、これをね、4つ購入しました。ただねこれあの、まあ 結構欠点というか何というか3メートルなんですよ3メートルなんで、まあ、もしかしたらそのタープ張ったりとかテントを張るときに、まあ、位置によってはちょっと短いということが起こり得るかもしれないんですがまあまあ冷めてなったら十分と思うようにしましょうそこはもう自分の工夫次第でで何とかしましょうさあ続いてはこちらなんですがこちらがねまな板になります竹製のまな板なんですが 大きさとしては、えー、30cm×22cm で厚みとしては多分 1cm ぐらいでしょうかね 1cm ぐらいあるので、まあ、すぐ壊れるようなものじゃなくて結構頑丈な作りなんじゃないかなと思いますであと竹製なんで、まあ、清潔に使えるような、ね、まな板になってるんじゃないかなと思います、えー、価格は、ね、200円ただこれ200円だったら十分じゃないですか、ねまあ、ダイソーではです、ね、ただの木のまな板みたい な,、えー、なんか結構厚みのあるやつだったかなそれも売られてるんですが かなりですね水を吸収しやすくて、えー、どうもね変色しやすいっていうところがあったんで、まあ、プラス100円出してですねこういった立派なまな板が買えるんだったら、えー、もう間違いなくこっち買った方がいいなと僕は思いますで続いてですねアカシアのカッティングボード、えー、これはね大きさが 18cm×21cm となってまして厚みでいったらどれぐらいあるだろう 1.5 から 2cm ぐらいあるのかな でこれは、ね、300円商品となってますで今回ね、これ300円商品なのになぜ買ったかというとキャンプしてるとですね、まな板って絶対使うと思うんですがただねそのまな板を何回も洗いに行ったりするのって面倒くさいですよね特にあの水場が遠かったりするともうめんどくさくてやってられないということになりがちなのでまな板はねちっちゃいものが何個かあった方が実は使い勝手が良かったりするんじゃないかなと思ったりしてますこういったまな板があればですね、まあ、このの上で物を切ってそのまんま 出すとでこの上で食べるってこともできると思うので、まあ、こういったものがね何個かあると結構便利になったりするんじゃないかなと思います。でまたアカシアの一応これ塗装がしてあるやつかななので、まあ、洗い物もしやすいという利点があるんじゃないかなと思って今回はこれを買ってみました、まあ、少々のステーキぐらいだったら乗せてここで切ることできると思いますんで、まあ、これはね1個あってもいいものじゃないかなと思います。ということで次行ってみましょう。 はい、えー、次がね卵ホルダーです卵ホルダーはねほか、えー、の100均とかでも多分見たことあったと思うんですが大体ね4個入りだと思うんですよこれはね6個入り6個入りというかね6個収納できるやつでこの卵ホルダーなんですが結構ね僕は需要あると思うんですよっていうのが、あのー、スーパーとかで4個入りの卵とか買うと結構高くつきますよね高くつくから、まあ、1バッグで買いたいところなんですが 1パック買うとね、今度残っちゃったりとかして、どうしようってことが結構ありうるんですけど、これにですね家にある卵をこう入れて持っていけるんで、まあ、なんか無駄な出費も抑えられるのかなというのと、まあ、例えば4個だったら、夜なんか作ったりしますよね。で、朝また作ったりして、そしたらもうね、予備がなくなっちゃうんですよね。まあ、こういうのってね、予備があった方が絶対いいので、まあ、2個でもね、残りあれば、お腹が空いてもですねすぐ目玉焼きとか作れるという感じでいいんじゃないでしょうか。 さあ、そして最後の一品になるんですが、これ何かっていうとね、寝袋です。サイズとしてはですね、75掛ける180センチと、まあ、ちょっと短めなのかな。まあ、短めではあるんですけども、1000円です。1000円商品なんでどうしようかなと思ったんですけど、まあね試しにこういうの買ってみるしかないだろうと思いましたんで、今回ちょっとねこれを買ってみました。 これ1000円で作れるってすごいですよねああでも収納とかしにくいパターンかなこれよいしょ一応ねものとしてはこんな感じなんですが若干ねこの幅が狭いかなと思います ここファスナーになっててできれば開くタイプだとありがたいけどあ開く開くああなるほどね薄いなこれなんだろうこれ座布団的な感じで使った方がいいのかなまあこれがね1000円ってことを考えるとまあ決して悪くはないとは思うんですけど 思ううんでですすけどっていう感じですねこれ普通に寝袋として使うとなると、これ、完璧、夏用ですよね、こんな感じになるんで、これ、身長がね、180ぐらいある人は確実に無理だと思うんですが、170前後ぐらいだったら、これでもいいのかな、ただ、これ、寒いですよ、絶対。ただ、夏用の寝袋がですね、1000円で買えると思ったら安いですし。 この大きさだったら多分ねコットの上に乗ると思うんですよコットの上に乗せて横幅とかも多分ちょうどいいと思うんでコットって結構底火えするじゃないですかで、コットの底火を解消するようなこういったその2枚重ねになりますからねあったかいものとしてまあ、これ買うのもありかなと思います1000円ですからね1000円でこれが買えるっていうのは、まあ、確かに安いですよね まあ、これを、ね、本当に寝袋として使おうと思ったら、えー、と春から夏ぐらいにかけてのすごい短い期間しか使えないと思うんですが、まあ、そういった、ね、違う使い道で考えるとこれはこれであるかもしれないですね1000円というのはまあやっぱり魅力かなと思いますちなみにこれの、ねえー、と中綿はポリエステルだそうですポリエステル 100% と書いてあったので、まあ、河川の寝袋ですよね まあ、あの先ほども、ね、お話ししたんですけども、まあ、1000円ですからね、まあ、ある意味です、ね、1000円の寝袋をアマゾンで買うのってギャンブルだと思いますんで、そういうギャンブルしなくていいっていうのはいいとこなんじゃないでしょうか。ということで、今回はダイソーで購入した9品、こちらをご紹介してみました。100円ショップっていうのはね、基本的に100円商品が多いんですが、こういった感じ で, です、ね、100円ではないもの。 100円ではなくてクオリティが高いものっていうのもね結構販売されるようになってきました、まあ、いろんなものがですね新商品でどんどん出てきますが自分の中でですねこれは必要、これは不要、これは使うけどこれは使わなくなりそうみたいな、まあ、そういった判断をねしっかりしてこういういもののは選んんでいくのがいいいいくがじゃないかなかと思いますもしですね今回ご紹介したものの中で気になるものがあればダイソーに行ってみてはいかがでしょうか。それでは